リー記念研究所来ましたうわなんだキングかキラーはヒルビリーだね見つけないでくれよバレなくてよかった 紫きっと当たりだ中心からつけようどこから来てる 離れたね、うん、っまた近く来てる目の前 わガラクタイジだそれ当たるのかーー危なーい。 しまった見てなかった俺が1回目の初釣り離れてくれるかなダメだキング逃げてそやキャンプするしかないか アダムー、ナイスタイミングすぎる。とりあえず治療しよう。アダムが救助してくれたね。よし、あと1台だ。あ、まだ通電してなかった。 ちょっと様子見るかこれは離れないなーさあこれはどうするがっちり真ん前に張ってるから厳しいなこれは誰かが交代で釣られるしかないか アダム行くのかナイスアダム、みんおおアダムも起き上がったと思ったけどダメだったアダムは初釣りかな 血族助かる。早く発電機回さなきゃな。でもやっぱりみんなで、助けなきゃ厳しいな。いだ。逃げろアダムー、うん。残りの発電機どこだーお民海宝持ちだったのか。中心をアダムと回そう。 通電民力頑張ってくれたなー少し離れたら救助入るかしまったバレたー ダメだとりあえずゲートを開けよう今行くぞーおお、キングナイスナイスゲートじゃないほうげちゃったか ダメだったかー来てる来てるみんな今のうちに アダムー行けるか見つかっちゃった 急げ、ダム。とりあえずゲート前まで行こう。あとの二人はちゃんと逃げれてるかなおお、二人とも無事に逃げれたね。俺たちも出よう。